指揮官指揮官指揮官指揮官指揮官 指揮官、指揮官。指揮官、指揮官。指揮官、指揮官。 指揮官指揮官指揮官指揮官指揮官 指揮官指揮 官, 指揮官今日もらったチョコ多すぎないですかだからもう一つもらってもいいんじゃない<笑>指揮官ちょっと待ってもらえます 指揮官、明けましておめでとうございまーすおはようございます、指揮官。お待ちしておりました。指揮官、よろしくお願いします。バレンタインといえば、指揮官聞いてますちょあ、ちょっと待ってくださいまだチョコ渡してないのに。<笑> もうすぐ、クリスマスですね、指揮官。私、クッキー焼いたんです。はい、あーん。私は殺しのためだけに作られたのよ。他のことなど、考えたことはないわ。指揮官、こんな私をそばに置いてくれるのえっと、私、 もっと素直になれるかな。覚悟を決めてください。指揮官ならきっと何でもできるはずです。いい勝利。後の打ち上げはよろしくね、指揮官。